早く終わらせてもらうぞ<笑><笑><笑><笑><笑>。はい、でももう果単に言うぞ。あてもうがだな。ありそういいよ。 比特將沒想過有更高一街的線路唔嘩機能太。 喂喂喂要是到这么到点呢到巴我大说我都 大う一度、もう一度、もう一度、もう一 上がっよっって 你大我了比大！<音樂><音樂> わわわわわわわわわわ I'm sorry.、Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay, S. Whatever, Lucas, you know any more than it got tanga. Sandy, Lee, Coconut, s <laughs> a a g i know any more than it can be said. 貴様と徹底的に戦いたかったんだ気に入らなかった知らないうちに貴様たちの影響を受けてお穏やかになっていく自分がお俺ともあろう者が家族を持ち悪居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ だ, だから元の悪人に戻る必要があったんだおかげで 今はいい気分だぜ本当にそうかどうダーブだ あの地球人に勝てる自信はあるんだよね当然ですあんなゴミ間違いなく片付けられますんへぇ、えー ソカホトスーパーサイヤ人をさらに超エたレベルでタタカるんだだからそのダメージーガジブーガーデリー。チーサイヤジの 这个都話突破極限嘅超級殺人可小小小 ち<笑>ち違うそんなはずはない出てこい出てこいったらマジンブー残念だったなバビディマジンブーは今の攻撃で消滅してしまった私はバビディをねじ伏せてみせます あとはあなたがダーブラを倒せばバビディの野望は完全に消えうせるのですすさまじい気がくくれ上がっているここれはえっさっき玉のところから出ていた煙が。 いやさっきの煙が集はあまっています お, おい あ, あれ あの、あいつがマジンブーなのですかそ、そうです。忘れはしませんよあ。あ、あの恐ろしい顔は…お、おい。やっぱりあいつがマジンブーらしいぞ。あ、んなやつがあ、おい、マジンブー 僕はお前を作ったビビディの子供のダビディって言うんだたまに封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ今日からお前の主人だ お, おいどうしたんだよ挨拶だ挨拶をしろただのバカだ なぜかは分かりませんが失敗してしまったようですねやっと現れたと思ったら頭もパワーもないまぬけずらの生ゴミだカチーンなんだこのダーブラ様とやろうってのか人類最大の危機無邪気な破壊者魔人ブー。 ブーの木が爆発的に上がった強い強すぎる信じられないこんなはずではありませんでしたバビディを倒し魔人ブーの復活を止める自信があった こ, こんなことならあなたたちのように人間でありながらこれほどまで 私の力を大きく超えていることが分かっていたならあ、あの方法もあったのにえ、あ、あの方法ってさ、さあ魔人ブーヤ僕の言うことを聞け、いいなさ、逆らってもいいのか僕はパパのノートを見て知っているんだぞ お前をたまに封じ込めてしまう呪文を<笑>よーしそれでいいそれでいいんださあ魔人ブー最初の命令だあの二人を始末するんだよ かかかどうかからないやっとホッティオクワケにはいかない<笑>やるしかないまた<笑>戦って勝てるかどうか。<笑><笑><笑> 对对对对对对对对对对对对对 スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人 剛のはどか知らないど刺しおう ダ, ダーブラ。 お前まだ生きてたのかバビディ様そいつは魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありませんい今のうちに始末しておかなければお前食べちゃおうぬれ おお前たちこんなとこで何してるんだ さんたたちこそ、今まで何してたのさっきまでは石化させられていたがどうやら魔術をかけたやつは死んで元に戻ったらしいなんななんだこの恐ろしい木はまままさかま魔人ブーが魔人ブー ママこいつも食ってしおぉバビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空はこれまでの因縁に決着をつけるように全力で戦います 戦いの最中二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける悟空が戦いに集中できないと判断したベジータはその提案をやむなく受ける素振りを見せるが。 それは悟空を油断させるための嘘であったそしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるためブーのもとへ一人向かうのだった俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける貴様との決着はそのあとだ。 まだ俺が生きていた今な。で